時代を生き残るホーームページのの作り方っていうのはですね私の方からウェブサイトについてですね、解説させていただこうと思っております。今日も独立開業を目指している PT さんとか女性さんのお役に立てればなと思ってます。はいえっと、まずなんですけれども、あのこれは私が、まあ、あの本当に独立開業するときに一番最初に作らせてもらったあのウェブサイトで、まあ、今もこれ結構反応が取れているウェブサイトなんですね。 でえー、まずまあコロナあるなしにもかかわらず、この治療院業界におけるウェブサイトとかホームページこれ何なのってまず考え方なんですけれども、でまず基本的にはですね、あの治療院経営ってやっぱり基本的にはもう自分の労働側を切り売りしないといけないという反面、側面があるんですね。これどういう意味なのかって言ったら、まあ、簡単に言ったらですね、 あのまあ、予約枠が埋まっていって予約枠の分だけあの、まあ、売り上げが上がりやすい、まあ、稼働率みたいな感じで考えると分かりやすいんですけど例えば単価がですね6000とか8000とか1万円っていろいろ皆さん設定されてるんですけどその中で稼働率が何パーセントになったら売上げこれぐらいいくだろうみたいな感じでね結構逆算できたりとかするんですね、はい、でその中でですねポイントになってくるのが何なのかと言いますとやっぱりこう稼働率が上がってきて自分が朝9時から夜9時まであの患者さんの施術がそう しくなっっててくくるるんですねあの売り上上げがってくるとっていうか、まあ、そういうモデルなんです。なんで、何が起こってくるかって言ったら、もう、要は、ポスティングとか集客に関する時間がほとんど使えなくなってくるので、最終的に、チロカさんどうなるのかって言ったら、もう、ほとんどの方がですねあの、まあ、ウェブサイトで集客するのに頼らざるを得ないし、もう、ほぼその1点になる方が多いですね。であと、パターンとしてあるのが、まあ、折り込みチラシとかでね、まあ、あのポスティングって言って、あの、 いいのポストにチラシを入れていくっていう方法があるんですけど、まあそういうことをやってる時間がほぼなくなってしまうので、まああの新聞業者さんとかの新聞の間にビラとして自分の治療院をのまあ宣伝するようなチラシを挟み込むっていうふうなやり方にまあ変わっていくわけなんです、はいで。今回の話なんですけれども、こうウェブサイトがあってですね、なんで治療家さんはもう本当に売れることを前提にするのであれば、ウェブサイト必須ですし、 結局、なかったら何もできないし、進めないというのが、実はこれ特徴なんですよってことを知っておいていただければと思ってます。はい。で、えっと、まあ、この万性腰痛を何とかしたいと思うけど、持ってるのは何だったら効果ない施術にいつまで時間とお金を使いますかって、これヘッドラインでですね、これ私が昔<笑>、え作らせていただいたものなんですけれども、あまず、この売れるウェブサイトの特徴はこれ何なのかって言ったら、あの、ワンサイトワンゴールっていうふうな目的があってですね、でこのウェブサイト見た人がバーって進んでいくんですけど、結局、 あの、これホームページの問い合わせだけに特化しているので、結局もうここなんですね。ここの、あの、今すぐ、えー、お問い合わせっていうところに関してですね、えー、もうこの反応を得るためだけに、まあこういうふうな形でになっているというふうなページになってて、それ以外の目的は実は持ってないんですね。なので、ウェブサイトで反応を取るためだけにというふうな形を目的にしてます。 要は、あの、明確性はですね、あの、r d k r るメッセージに勝るっていう風な、まあそういう風な、あの、いわゆるコピーライティングというか販売の言葉があるんですけど、まずは皆さんは今回この動画を見ていただいた方は、それを知っていただくのがポイントになってるんですね。なので、ウェブサイトどういう形がいいのとか、どういう業者にお願いしないといけないのかってことを考える前に、どういう風なウェブサイトが売れる形なのかっていうことの原則を学ばれることが、私は治療科の皆さんにとっておすすめだと思うんですね。なので今日のところはまず何が言たのかって言ったら、この ウェブサイト入った人って何されるのかって言ったらもう本当にここ の, あのレスポンスデバイスっていうここのボタンを押して問い合わせをされるのかそれともツボタンを押して離脱されるのかってどっちかしか実は選択肢がないっていう状態にするのが実はこれがですね売れるウェブサイトの一番最初の方になってるわけなんですね。 はい、まあこういう知識あんまりこうね、えー、養成校だったりだとか、あなんかそういうふうな病院とか接骨院では習わないと思うんですけど、今日一つだけまずウェブサイトいろいろね。 いろような構成とか形があるんですけど、考えていただけるとしたら、えっと、ワンサイトワンゴールっていう形にするのがポイントですよということを覚えておいてください。ワンサイトワンゴール。一つのサイトの中に一つのゴールだけ。ゴールっていうのはここで言うのであれば、治療院に、えー、とメールで問い合わせをするか電話をするのかだけっていう形になってるんですよっていうのを参考にしていただければと思っております。はい。というわけで今日はですね、売れるウェブサイトの鉄則、一つ目としては、ワンサイトワンゴールって話をさせてもらいましたので、 是非ともですね、これから独立開業とか興味のある先生方とかご参考にしていただければと思っております。他にもいろいろ細かいポイントとかあるんですけれども、私たちにやっている富士塾の体験セミナーとかロードマップセミナーにお越しいただくと、こういうの細かい部分がいろいろわかるので、皆さんの夢である独立開業に一歩でも近づくんじゃないのかなと思いますので、ぜひとも参考にしてください。というわけで今日の動画は以上になります。面白かった方は、いいね、もしくはチャンネル登録してください。えー、YouTube の下の概要欄から、私たち富士商工コンサルティングのですね、売れる ノウハウだったりとか治療院経営の第一歩をいろいろお話しさせてもらってますので、今すぐ医者のサイトから詳細を確認してください。以上です